お花紙で超簡単にできるすすわたりの作り方ですすすわたりの目は丸シールを使います黒目は白いシールを黒マジックで塗るといいです黒いお花紙2枚を重ねて真ん中で切ります2枚重ねのまま蛇腹折りにしたら 真ん中で半分に切ります。それを半分に折って、輪になっていない方から切り込みを入れます。切り込みはシュレッダーバサミで切ってもいいです。真ん中の折り目のところをホッチキスで留めます。お花紙を開いていくときは、 ハンドクリームを指先につけながら作業すると、めくりやすいです。開いたら、平べったく形を整えておきます。2枚を開くだけの、同じ作業を繰り返します。4つ一組にして、真ん中に液体のりをつけ、貼り合わせます。この時、真ん中を強く押さえてください。 先のツンツンしているところを手で揉むようにしてくしゃくしゃにします。丸く形を整えてから丸シールで目を貼ります。ぎゅっとつぶった目やニコニコの目は白い丸シールにマジックで直接書いて貼りましょう。 たくさん作ってハロウィンの飾りに使うと可愛 い, いです。